今回の淡路島の鬼神はこれだヤマタノオロチ上官の命令には黙って従うそれが武士たんてもんだろう。黒曜の女神を武士たちに渡すわけにはいかないたく消え去れ世界の異物どもめがもう鬼相手に何もできなかった俺じゃないぜ閻魔エ ン, ン, ーーンマのオダツ